戦いだついてこいリュービーおソンケンのおっちゃんには負けてられねえもっと強くなってみせるお前イトベースを見つけたのかクラウボウがつけられたんだ木魔を落とす受かるなよお前たちジャクとは違うのだよ はっガンダムバルバトスにならなかったグフのままねトゥルーミッションだからね歴史は正しく流れてるってことさあ兵士の運命を決めるとしようかガンダムグフめ事実を成立させるためにはここで勝てないと聞いた通りよ小隊長 ガンダムと一緒にグフーを撃破せアムロ教授さん油断しないでねださグフにはチオンのエースが乗ってるからあああのグフは強いそ こ, こだもちろ こ, こいつ正確な射撃だそれゆえコンピューターには予想しやすいタンクキング団に戦闘したグフと動きが全然違う搭載したコンピューターの違いなの パイロットの能力が自動生命全開まで引き出してるのよ相手はアブほう思い切りのいいパイロットだな手応えしかしえー、すごいパワーださすがベテランのノルグフ相手を怯えて、けすくませるほどの威圧感だからって負けられない招待長アムロ尊ち頑張って了解僕たちでやるしかないん だ,、うんだ 悪クを取ったかまったトライだこれはどうだやあるなガンダムしかしこちらとてまだまだ操縦系統が得られたわけではないききたこのグフのパイロットもしかしたらここだモニター対戦をつなげるよモニターが勝手にこの少年はやっぱりっお前は っきのボ僕らを助けたのはホワイトベースのポイントを知るためだったのかまさかだ時代が変わったようだなボやヤみたいなのがどうだ見事だなしかし坊主自分の力で勝ったのではないぞそのモビルスーツの性能のおかげだということを忘れなえっと私たちの道は団長さんから通信 よとりあえず君とは違う道を選んだつもりだったのだが今はこのエピオンを使わせてもらう正気か奴らこんな街中にモビルスーツだとあれはガンダムキマリスってやつ違うよあれはガンダムエピオンワスターコロニーの歴史から来たガンダムここはニューポートシティではない ええ、いこんな時にしかも乗ってるのはヒーローユイ君じゃないライトニングスポイント6番目の男デクスマーキス2級特化だあのモビルスーツは未来予測で最短の戦力を導き出すシステムエピオンを搭載したいいよそういうの敵だって分かればそれでいい最強の敵として認め合い戦うこの申し出を受けざるを得ない ガンダムのパイロットとしてだからいいガンダムを一目見た者は生きて戦場から戻れないそんなジンクスなど別に見たって死なないただ鉄火弾のオルガの邪魔になるなら消えろよとりあえずが作ったこのエピオン君が勝利する未来は見えないがな未来ごちゃごちゃとうるさいな 操縦者に未来を見せるシステムエピオンそしてモビルスーツと操縦者を直結する荒屋敷システムこの辺りのデータが干渉し合ってるのかなそのものがどうしてガンダなんだいやガンダムだからこそなろ そ, そこかそうかエピオンここは我々の居場所ではないというのだな なんだったんだあいつそうだオルガはアトラ三日月くんさくらブレーク修正ってこれでいいの残念ながらまだだよこの修正ちょっと重たくなるかもあの赤いガンダムのことに、ね、アフターコロニーがどうとかまさにそれだよ小隊長さんもお疲れ様 とにかく1回イリオンステーブルに戻ろう。 ブレークミッション発生、ブレイクミッション発生ここが首都ニューポートシティこんなところが戦場になるほどあれが新たに選ばれた ガンダムラトレイヤーハーメス・マーキュリー出るさて見せたのその力がこの G ・ユニバースにたるも の, の顔データベースにないよあんなのそれにあの顔はカーンタム小隊長気ってけて招待長パイロットはプログラマーではないのかね君は何者なの そのモビルスーツは私今回はパイロットのプログラマーをそれぞれワケということかパイロットの腕は申し込みなるほどアップデート前のラトレイヤでは厳しい今回はそれぞれ分けだ何のことデータベースを確認したけどあのガンダムもパイロットも確認できないもしくは君では閲覧できないということだな 行く ぞ, 行くぞますさすが、ま、だ, だ, だ, だな小隊長やはり機体のアップデートが必要か。 そしてまた会おうリトル・レディーっッ待ちなさい何者なのガンダム・ラトレイヤンやっぱりデータにないんだよねあの膝ザ男何をどこまで知ってるのかしらヒノ姉さんそれを考えても暇はなさそうだよあいつの無理な介入でこのミッションのデータが壊れ始めてるはあほんと、どこまでも迷惑な ブレイクアウト急いで作戦終了協力感謝するよザッ